ダイソーやセリアで110円で売ってまして短くすると3 0 5ンチ伸ばすと8 1 3ンチという串になりますで最近使う機会が増えた理由なんですが網で肉や魚を焼くとどうしても網が汚れてしまって要は網にこびりついた焦げを落とす作業が結構面倒くさくなってきたんですね、えー、その点まあ一人用なのでそんなにたくさん肉にしても焼くわけじゃないので、まあ、こういうマシュマロ串に刺して焼けば 実は網の汚れ物が出なくて済むことに気づきましてあ、こっちは楽だなということで、こちらに最近変わりつつあるということです。したがって、網を使うのをやめた代わりに、このマシュマロ串で焼き物をするというスタイルです。実際にマシュマロを焼いたことは、えー、ないですね。まあ、写真ではね、こんな風にマシュマロを焼くために使ってるんですけど、まあ、私の場合はウィンナーとか、笹かまぼことか、ちくわとか、 そういう肉や魚系のものをこの先端に刺して焼く場合が多いんです改善したいポイントは2つぐらいですかね大きくあるんですけど1つはですね短くしても 30.5cm 要はね 30cm を超えるものですから微妙にですね大きすぎることが多いんです例えば先日紹介したこのキャンドゥの収納ポケットこちらなんかもですね結構便利であの高さが 30cm ありますので 結構いろんんんななものが入るでですすね、えー、便利なんですところが 30.5cm のこのマシュマロ串についてはですねその微妙なねこの 30.5 という長さが少し改善したいんですねあとここのプラスチックのね黒い部分ちょっとねチープなんですよねまあ<笑>実際110円ですからチープなんですけど まあ、それにしてもねこれが雰囲気をね壊すもんですからこれはちょっと外したい、まあえて言うとだったらとここですね木の枝の部分これがねちょっと細すぎるんですねもう少し太くしたいんです以前私が作ってる皮膚希望なんですけどあれは天然のね枝で作ったんですがめちゃくちゃ持ちやすくってねなくてはならないんですけどこちらについてもねそれぐらい気に入るような何かの取っ手ハンドルにね変えたいなというふうなことを思ってます まあ、その辺りがね DIY のポイントになるかと思いますでは開封前にね一通り確認だけ名前が伸縮マシュマロ串これはダイソーですけどセリアでも同じものを売ってありますはい、それからジャンコードですねはい注意、えー、事項がありましてこちらの公式のサイズとしては長さが最長 81.3cm 最短が 30.5cm ステンレス製の天然木と PP 樹脂となっています。取っ手の耐熱温度は100度ですね。はい、えー、メーカーがサイバートレーディング株式会社となっております。じゃあ開封します。はい、えー、こんな感じですね、はい。やっぱね、この黒い部品がね、ちょっとね、チープなのが親指に当たるというね、 それはね、避けたいと思ってますでえ伸縮はね、いい感じで割と強いので1回伸ばしたらね、スルスルと短くなってしまうこともないですしまあクオリティとしてはね、もう十分だと思いますねこれでねソロで何か焼いて食べるにはね、問題ないと思いますはい、えーで、こちらの収納ポケットですね c a n d o で先日買いましたワーツでもね、同じものを売ってます ま あ, あの100円ショップなんだけど550円というねちょっと微妙な値段のものなんですけどこちらに刺すとねこんな感じなんですねはい1ンチ強かなぐらいはみ出しちゃうというね<笑>ものすごい微妙な感じなんですなのでこのまましまってもねこうがはみ出してるというねこれは絶対嫌ですよねなので切ってやればいいんですけどまあそれぐらいだったらですね、まあ、先端を少し落とすのとこのお尻をね少し落とす ぐらいでね、もう実現するんじゃないかなと思ってまずはそういうのをやってみましたはいできました簡単です<笑>あのここをね切り落としましたので2センチほど短くしましたで上もね、えー、約 1.5 から2センチほど短くしてますでここのね先端部分は少しねえ尖らせて、えー、肉が刺しやすいようにヤスリでね削ってあります この加工の様子は加工というほどではなくて、ノコギリで切ったのと、あとこちらもね、えー、強めのペンチで切って削っただけなので、特に動画にはしてないんですけど、まあこれだけでもね、全然違うんですけどね、使い勝手がね。はい、えー、そうしますとね、もう一度入れてみます。今度は短くしましたので、こんな風にね、ぴったりと収まりますね。はい、完璧です。だからね、長さの解決だけだったらこれでいいと思います。 皆さん、こんにちは。ここからは、猿が音声を取り忘れていたので、私が解説しますね。木製ハンドルの先端についた黒いプラスティック部分ですが、どうやって固定されているのかわからなかったので、少し慎重に取り組んでいます。プラスティックなので少し削ってみて、内部の様子を確認したかったみたいですね。というのも、ステンレスの伸縮棒側からプラトの接触部分を覗き込むと、放射状の突起がたくさん見えたので、 がっちり固定されているのではないかと思ったからですがっちり固定されていた場合に無理やり力づくで外すとステンレス棒にダメージが及ぶのを避けるためナイフで削ってみましたただしご覧の通り結論としては現地で掴んで ねじるようにゆっくり回せば外れる程度の部品でした。従ってじわじわと検知では静かにしたまま、ねじっていけば、伸縮棒の細い方へ移動できます。伸縮棒の先端部分まで移動すれば、プラ部品との間との隙間が広がるので、ニッパーかクリッパーのようなカッターを使って切り取る作戦です。ちなみに、この黒いプラは、曲げても粘るような感じの樹脂なので、切り取るのは意外と苦労しました。もし挑戦される方がいれば、 最初からワイヤークリッパーなどの大型カッターで切り取ることをおすすめしますまた猿が過去の動画でご紹介した皮膚希望ですがこちらは天然の枝を加工してグリップを作ったことでとても使い勝手が良くなりましたそこで今回も手に入る何かの木材を使って手になじむ太めのグリップを作ってみようと考えていますダイソーの皮膚希望は長い方を使って作ったのですがマシュマロクシは それよりも長かったた。ので驚きました最初はここまで長い必要はないと思ってましたが実際に焚き火で使ってみると長い方が便利です。というのも突き刺した肉などが焼けるまでずっとグリップを持っておくのが手間なのでどこかに立てかけたり置いたりする上で長いほど便利です。先ほど見ていただいた動画でお分かりの通りこちらの黒い部分はですね実は簡単に外れるんではないかと。 何かでね固定されてるがっちり止まってるわけじゃなくて、まあ、ちょっとねテンションかけたぐらいじゃないかということが判明しましたのでえペンチでね早速外してみようと思います、えー、こんな風にねつかみましてでぐるっと多分回すと外れますねはいいけました最初ねなんかこのこちらからね見た時の、えー、なんか放射状に広がるね 固定用の出っ張りがね出てるものですから何かでねこうステンレスの棒に固定してあるのかなと思いましてまあそれでねちょっと慎重にやったんですけど、えー、そういうわけじゃなかったのでねもうペンチで掴んでぐるぐるっと回してやればはい、えー、こんな風にね外れていくということが分かりましたので、えー、特に難しく考えずそのまま 割って外そうと思います、はいまあこの黒いのがね別に目障りでない人はねここまでやる必要ないと思うんですけど私の場合はねちょっとこのプラスチックのね黒いのはね、えー、気分が悩むというか、えー、そういう印象を受けるものでねこれは外したいと思います強めのこういうクリッパーでやった方がいいかもしれませんね そうですね、これ c a n d o でね、330円で買ってきたワイヤークリッパーですけど、めちゃ便利です。こういう時にね、ニッパーだと切れなくても、これがあれば簡単に軽い力で切れますのでね、はいもう切れましたね、切れてます。ちょっと見にくいと思いますけどね、切れてる感じです。はい、で、外しましょう。それでもまだ硬いな。 これ外すときがね、前も苦労したんですけどね、このクリッパーがあると結構簡単です。はい、外れました。いいですね。そうすると、こういう風にね、長さの違うものが2本できました。このプラスチックの部品を外したときに、見栄えがですね、ここがちょっと見にくいですけど、えー、接着されてる感じなんですね。ここに接着剤のね、 跡がね、ね少ーし見えるんです、ね、はい、なのでまあ、これを隠すような意味でねこのプラスチックの部品をつけてたんだと思うんですけど個人的には私は私このの、方が好きですあの親指に当たる部分ってですね結構大事というかあの、意識しやすいのでそこにねあのプラスチックがあるのはちょっと気分的に嫌なんですけどまあ、多少こういう風にね、接着剤の跡が見えたとしても私はこちらの方がまだいいかなという気はします。 ただね、どうせここまでいったらね、えー、次の課題にも挑戦したいと思いますもう一度言いますが何でこんな面倒くさい加工をやってるかっていうとこれによって毎日網を金ブラシで洗うというあの面倒な手間がなくなると思えばですねやる価値はあるなぁと思ってやっております焼き網と違ってですねこのマシュマロクシの場合だと先端についた汚れもねもう簡単に削り落ちますのでまあ、洗う手間はねもう格段に楽になるんですね まあそんな意図です次の加工に入る前に基本的なですね疑問点がありますこれですね1つの節こっからここまでなんですけど長さがですね1 3センチちょうどなんですはい1つの節の長さが1 3センチ先端に行くほど短いのかないやここも13ですね基本的に全ての節が1 3センチ はい、となっているようですということはですよ、えー、この節この部分ですねこれを収納した時に1 3センチここから1 3センチのところまで入ってるっていうことになると思うんですよね。じゃあ1 3センチがどこなのかっていうとまあ、えー、外寸ですけどこの辺りですねこの部分ですね。 ここが13センチですということはこの伸びてる部分を内側にね一番短くした場合でもここまでしかねこのステンレスの軸はね来てないということだと思うので逆にこっから下の部分ここはですね木だけであって中にステンレスが通ってるわけではないんですね。であればこの木をですねもう少しこっちにずらせるんじゃないかということですよね。 はい、そうしたら一番伸縮した時ももっとこう全長が短くなりますのでね先ほどの加工ではこのお尻と先を切ることによって全長を短くしたんですけどそうではなくてこの木の軸をもっとこう移動させるね、今ここにあるものをこっちに持ってくるこの辺ですかねに持ってくることによって全長が短くできればこの先端を切らなくて済むんですね。 先端はですね、実は長ければ長いほどいいんです。っていうのが、例えば、ウインナー、アスパラガス、ベーコン、玉ねぎ、豚肉、みたいなね。いろんなものをね、刺せるので、長い方が本当はいいので、できれば短くしたくなかったんです。ただ、最初の加工ではね、それを思いつかなかったので、先端切ってしまって、まあ、1センチちょっと短くしてしまったんですけどね。え今回は、この絵の部分を手前に持ってくることによって短くできれば、 3 0センチ以内に収まるんじゃないかということですしたがってこの絵をですねまずはもう外してしまう必要があるんですねこの絵をね取っ手の部分まず外してみようと思いますで外してもう一回つけるのでもいいんですけどできれば太いものにしたいのでねそこで別のね木材を使ってやっていこうかなと思ってますちなみにここにある木材はですね 端材としてホームセンターで買ってきたものの中でこの絵に使えそうなね、えー、感じのいい部分、まあ、木目が綺麗だったりねちょっとこう赤っぽかったりする部分をね置いてますしたがってこういうものでね絵を付けれればもっとかっこよくなるんじゃないかなと思ってますちなみにこの軸の部分の直径はですねちょうど 7mm です 7mm から7 1ミリぐらいですね ですのでまあ 7mm の大きさのね穴を開ければ、えー、差し込んでやれるかなというふうに思いますのでこういう天然木を使ってね取っ手を作るんであれば、えー、7mm のね穴を開けて、えー、そこに差し込んでやろうかなというふうに考えておりまます。まあ、ちょっとまずは、ね、この絵の部分を、ね、外せないいか挑戦してみようと思います。